川内くまあ、なぜあの私が冒頭、このようなことを申し上げるかというと、ですねその安倍内閣のお全体 の, その政治的な方針というものが、ですね、えー、こうその場しのぎでね、こう運営されているのではないかと、その場その場で、なんとなくちょっとあの受けがよさそうなことをやっていくと、お本質的なところをですねちょっと見誤っているのではないかというふうに思うんですね。 でそれが、やっぱり端的に表れているのが、やはりもうずーっとこの本委員会で私こだわってますけど、施政方針演説なんですよ、安 倍, 安倍総理大臣のね、えー。3月22日の質疑に引き続いて、その総理の施政方針演説のことを申し上げますけれども、お児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率は、 二十四パーセントから四十二パーセントに上昇しと、安倍総理大臣は述べている。今日あの、傍聴に来てらっしゃる方も結構いるわけですけれども、今、この言葉を聞いてですね、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率が上昇したと、総理大臣が述べているわけです。そうすると、児童扶養手当の増額と、給付型奨学金 の創設というのが、大学進学率の上昇にあつながったんだねというふうに、皆さん、思うでしょう、ううんうんとほら、うなずいてる、普通の人はそう思うんですよ、思いま す, いますよ、みんな。だけど、これ、よく聞いといてくださいよ、傍聴の皆さん。あの厚生労働省に確認しますけれども、えー、児童扶養 手, 手当の増額は、 平成二十八年十二月から実施されたと。給付型奨学金の創設は平成二十九年度四月から実施されたと。で、一人親家庭の大学進学率の調査は平成二十八年十一月一日付の進学率であって、えー、給付型奨学金の創設も児童扶養手当の増額も大学進学率の上昇とは関係ないということでよろしいですね。 藤原子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長。答え申し上げます。えー、児童扶養手当の増額と給付型奨学金の創設は平成二十三年度から二十八年度にかけての一人親家庭の大学進学率二十四パーセントから四十二パーセントへの上昇の直接の要因ではないというふうに考えております。 川内博史君いや、考えておりますじゃなくて、直接の要因じゃないんだよで、なぜかならば時系列が逆転しているからです。大学進学率の調査が先にあって、その後に、えー、児童扶養手当の増額と給付型奨学金は設けられている、時系列が逆なんですよ。それにもかかわらず、総理がこのように施、えー、政方針演説で、 述べられているわけですけれども、そして、えー、総理の施政方針演説の英語訳、英語訳では、この部分はですね、as we increase とおいうことでですね、as という接続詞で、えー、接続をされて、えー、大学進学率が上昇したというふうに英語訳をされております。で、私はこの as は理由の as だと。お 児童扶養手当の増額と給付型奨学金の創設によって、大学進学率が上昇したのだというふうに英訳をしているんだから、これは間違っていると。だから、因果関係はないんだから、英語訳を変えた方がいいというふうにずーっと申し上げているわけですけれども、でもでね、この AZ という接続詞を使って、英語訳を作っていることに関してですね、あの政府広報室長はですね、 えー、いいやと、間違ってないと、何が悪いんだと、この前ですね、言い放ったわけでありますけれども、じゃあ、このあずはですね、えー、この前、政府広報室長は、時のあずであると、何々の時というあずであるというふうに、えー、ご答弁になられました。で、あのー、英語の辞書のことまで持ち出されたわけですけれども、研究者の英和中辞典この前、あの原さんがおっしゃったね。 英和中辞典、私もねあの、読みましたよ。英和中辞典で、えん何々の時のあずは、ウェンよりも同時性の意味が強く、ホワイルとほぼ同様に用いられると書いてあります。昨日、文科省に英語教科書の要例で、このあずについて、時のあずについて、えー、要例で説明を受けたんですけれども、何々の時のあず、 アズ A、A というのはな出来事、カンマ B、B という出来事、アズ A、B という公文がある場合ですね、A と B の同時性、または時系列というものは、要例としては、過去文部科学省が検定をした教科書の中で、どのように用いられているかということをですね、教えていただきたいと思います。アズ A、B という公文があるとき。 長山所中局長。えー、接続詞、あず<咳>を文頭に用いました副文表現ですね。これはあの英語においては一般的なものでございまして、まあ、多くの教科書において用いられているところでございますが、まあ、これら一般的にはですね、 まあ、同時期に起こる出来事やまあ因果関係を表す場合に用いられることが多いと認識をいたしております。なお、えなおあのこのような表現が多く用いられる高等学校の英語の教科書において、まあ、中学校もまあそうですけれども、まあ、必ずしもですね、執筆者の意図する日本語訳が記載されているわけではございませんので、英文のみが記載されている、まあ、そういったものが多いわけでございます。で、えー、ご指摘のような要例、まあ、B が A よりも先という要領ですね、まあ、こういった要領の有無につきまして、教科書の記述からは直接的に確認ができないところでございます川内博君今、文部科学省が学習指導要領に沿って、えー、作成されたあ英語の教科書について、そして文部科学省が検定をし、子どもたちに教えている教科書において、 As、A、B という公文で、時系列的に B がああ、時系列的に先に起こっている要領はないということをご説明していただきました。A があって B があるというのがまあ普通なんですよ、要するにそれ、普通じゃないですか。で、私ね、内閣官房がいいやと、世界中探したら、あったぞと言うんじゃないかと思って。 えー、も内閣官房の方でも探し探してくださいと、要領があるんだったら言ってくださいというふうに、昨日申し上げておきましたけれども、ありましたか。これ内閣原内閣審議官 あのお答え申し上げます、えー、総理大臣の施政方針演説につきましてはです、ね、閣議決定をされました和文、これが成文でございますので、これに忠実になるようなあ翻訳作業を行ってございまして、あ, のー、あくまでもあの演説の原文であります、進める中でというときの表現を忠実に訳出するべく、正確に翻訳作業を行ったものでございますので、えー、そのようなことでございます。 聞 い, たことに答えて聞いたことは、要礼があるかどうかです原内閣審議官お答え申し上げます。担当官に確認をしたところですね、あのそのようなあのご要望は受けておらないというふうに受け止めてございます。 川内君あの無礼なことを言われました。私は昨日きちんと通告をしております。それをですね受けてないなどと、この場で、正式な委員会の場で、えー、役人に言い放たれるなど、私にとってこんな屈辱はないです。質問、続行できません。いいね、原内閣審議官。 お答え申し上げます。あの再度、確認させていただきたいと思います。て お答え申し上げます、あのー、昨日、あのー、答弁レクといいますかあの、質問レクをあの先生から頂 い, いた中 で, です、ねあのー、そういう条例はないのかということに関して、当、え、法、ー、の担当官にご質問されてです、ねあのーまあ、ある英語の、まあ、文章をぐらいしか、まあ、思, い思いつきませんと言って、まあ、ご紹介申し上げたという事実はあるというふうに。あのー 今あの、確認をいたしましたけれども、あの明白にそういうように世界中探してこいとかですねあの、そういうご指示はなかったものということでございます川内宏君。原さんね、ちょっと人のことバカにするのもいいかげんしてくださいよ。質問レクのときに、要例があるんだったら教えてくださいと、私言ってますよ、ちゃんと。他の人もみんな い, といましたよ、役所の若い人が。 あなた、私のことを、どこまで舐めてんですか幼霊がないならないって言えばいいじゃない。あるわけないんだから、そんな幼霊が。なんでそんなことも言えないんですか死んだらあんた死ぬんですかそんなことないでしょう。ないって言えばいいんですよ、ここで。後ろの若い子、僕の家に来てたじゃん、昨日。ないなら な, ないと教えてあげないよ、原さんに。 ないでしょう原内閣審議官 答え申し上げますあの繰り返しになりますけれども、担当官からはです、ねあの、調べてこいということをです、ね、言われてはいないということでございます、また、あ, のあるかないかという点につきましては、あの調べておりませんので、あのここで確たるあの答弁はできないということでございます川内よろしいやあの昨日通告したことをです、ね、この場で、そんなことは言われていないと言い放たれてです、ね、私は質問できないですよ。 こんな失礼なことはないですからね。もう質問でできないです原内閣審議官。 はい。えっと、あの、昨日ですね、あの、先生の方から、あの、質問レクをいただきまして、まあ、そこに、あの、多数の職員がいたと思いますので、あの、先生がもしそういうことであるならばですね、ちょっとお時間をいただいて、皆さんにもう一度ですね、ちょっと確認をさせていただくということで、あのー、おご憂憂を賜れればというふうに思いますけれども。川内博之君。いや、委員長ね、あの、これあの、 とても重要なことなんですよ、これは。ほら、私、今日の一番最後にまた回っていいから、ちょっとそれまでに調べ、調べさせてください、委員長、ちゃんと命令して、指示してそ、あず A、B で、B が先に来る要領をあるのかということを、で、ここで答えさせてくださいよ。しかし、危険に必要はじゃ、委員長に預かりさせていただきます。ちょっとここで、ちょ即記止めて相談してください。私の大事な質問時間なんですから。はい、即記を止めてください。 はい、じゃあ、ここでとりあえず、あ質問変わります。川内博君の質問は、最後に5分間回させていただきます。この際、川内博史君の残余実疑を許します。川内博史君。川内でございます。残り5分でございます。あのまずあの、質問通告をしていないと私、言い放たれたんですけれども、 少なくとも昨日、きちんと調べてくださいねと、そういう事例があるんですかということは申し上げているわけで、質問通告をしていないなどといおっしゃられたことについて、えー、撤回をし、謝罪をしていただきたいというふうに思います原内閣審議官。 お答え申し上げます、えー、先ほどのです、ねえー、午前中の質問通告の有無に関する答弁について申し上げます。えー、昨日のカウチ員ンの文科学委員会での質問に関するレクチャーに出席した職員に、本日、状況を確認をいたしました。 結果的には、川内委員の質問内容、質問通告につきまして、担当官との間で、まあ、行き違い、誤解があったものと考えてございまして、あのー、大変遺憾に思ってございます。今後は再発防止に努めたいと思います。申し訳ございませんでした。したがって、えー、午前中の委員会において、 御指摘の質問通告に関しそのような通告は受けていないと御答弁申し上げたことについてはこの場におきまして撤回をさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします川内宏志君その上でですね、あのー、お調べいただいたことを現時点で分かっていることをお答えいただきたいんですけれども施政方針演説児童扶養手当の増額 給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率は 24% から 42% に上昇し、というふうに安倍総理大臣が演説をされている。それを、えー、内閣広報室の方で英訳をされて、えー、a ズという接続詞を使って、えー、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設うがあり、そして、 えー、大学進学率が上昇したという英訳をしていらっしゃいます。あず A という出来事、そしてカンマ B という出来事。で、えー、文部科学省の教科書をすべて調べていただいて、あず A、カンマ B という公文の場合に、A があって B があるということになっていると。で、B が先に起きる要例はないと。 いいうことを午前中ご答弁たただきましたで厚生労働省からは、ひとり親家庭の大学進学率の調査は平成28年11月、で、えー、児童扶養手当の増額は平成28年12月、そして、えー、給付型奨学金は平成29年ということで、えー、進学率の調査の結果が一番先に来ていると。 いうことですね、これ、時系列が英語訳の場合、逆転してるんですね、ASAB で。で、内閣官房に、内閣広報室に、ASAB という公文で、B の方が先に起きている要例が世界中探してあるのかと、そういう要例があればお答えいただきたいということで、現時点で分かっていることを教えていただきたいと思います。 原内閣審議官、えー、あのお答え申し上げます。あのただいま川内委員がご指摘をされた形でのですね要領につきましては現在ですね調査中ではありますけれども完全に一致するものは見つかってございません。はい。カウチヒロシ君。 えー、内閣官房が、あ内閣広報室が英訳しているう形でのですね要令は、現状のところないということであります。そこまでに今日はします。で、今後ですね、またあ本委員会続きますからあ、この英訳をどうされるのかということを議論をしてまいりたいということで、今日はあ委員長の顔を立てて終わらせていただきます。はい